出 た, 出た。向こうに行ったら回収するか。今何分。十、えー、六分、六分、裁判出た。あ、そうそう、その位置だ。もうちょっとこっち。 いやいやもういや、もういいもういい、それはもういい。いいこっち見て<笑>お空見上げとらんとさ。ほら、母ちゃんえいポジションやね。そうそう、こっちやもうちょっとよしこうしたのか。ほらこ、母ちゃんが<笑>あ。気づかなかったかしら、私の母ちゃん。 誰やったかな男の子って誰かやられてるよねこっちやって こ, う<笑>こっちやってってい う, っっていう<笑>人工廃棄だけはいいな大丈夫大丈夫よルーちゃんだからお母さんがルーちゃんだからもうちょっとしたもうちょっとしたね。で<笑>もうちょっとしたもうちょっとしたそこじゃないそこ違う<笑> 母ちゃんもうちょっと全身。<笑><ゃ><笑><笑>こっちこっち。もうちょっとしたもうちょっとしたあそうそこそこそこそのままそのままああ行き過ぎてるあそこそこあそこああそれへそ。<笑> ああじれったいああチューチューしてる。 してるけど、そこじゃない。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。なんかチューチューはしてんだよ、こうやって。あ、来た来た来た、来た、そこ、そこ。おお、たどり着きました。たどり着きました。数力がないね、まだね。 <笑>そこ全然ちゃう<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちでさっき、きさっってもよだれでジュグジュグジュグな。<笑> 行き過ぎてる行き過ぎてるどんどん通り過ぎてるどんどん通り過ぎてるよ<笑>どんどん通り過ぎてるルーちゃんが前進するかもうちょっと左見るかあそこそこそこそこそ こ, そこあもうちょっと右あそこそこそこですそれです<笑><笑> そそそそそうそうそういううあ上上上手だね上手だあ上手ねだ上手だ上手 だ, 上手だ上手だ。 そそそこここは違う、ね、あそこも違うううねねも一応乳首にたどりいいいてんやけなの時かだよ<笑><か><笑><笑>っめっちゃ早い。<笑>